ライフサイエンス統合データベースセンター、略して DBCLS の中里です。本日はミゼオミックス遺伝子データと博物館データの融合に向けてということでお話をさせていただきます。我々 DBCLS のミッションっていうのは、生命科学系のデータを使いやすくするということがミッションになっています。ライフサイエンス系のデータっていうのは、例えばどういうのがあるかというと、延期配列であったりとか、論文、文献のデータであったりとか、 あと、えっと、NGS って書いてますけど、これは、えっと、実際ケンサーの略で、ま、いわゆる実験結果のデータですね。えっと、これらのデータを、こう、データベースとして集めたりですとか、えっと、検索エンジンを、提供するっていうのが、ま、世の中的になされていますけれども、これらのデータを使いやすくするというのがミッションになっています。 具体的にどんなデータが入っているのかっていうのをちょっとお示ししますと、えっ、ー、と、まず左側のが遺伝子のジェンバークのデータっていうもので、えー、まあ、例えばどういう遺伝子ですとか、どんな生物で文献はどこに載っていて、で、ここに、まあ、いわゆる ACGT なんですね、DNA の並びが書いてあって、それをアミノ酸にイのたアミノ酸情報っていうのが書いてあったりします。で右側を先ほど言いました、実際試験者実験のデータで、えー いろん、えっ、ー、と、たくさん の, あの DNA 配列を一度に、えっ、ー、と、解析できる、えーと、出力できるような実験なんですけれども、えっ、ー、と、そういう、実際に機械が出力するデータの他に、えーと、DNA データの他に、えーと、どういうプロジェクトで実験をしましたですとか、どういうシーケンサーで、えー、どういう処理をして、えー、そのサンプルメーターであるとか、えーと、あとはその実験に用いた、えー、資料ですね人。人の、例えば、えー、肝臓の サンプルを使いましたよっていうそういう実験情報をメタデータとしてくっつけたりというようなデータが、例えばあったりします。世の中的にこういうデータが、どういう扱いをされているかというと、えっと、アメリカの NCBI っていうところと、ヨーロッパの EBI っていうところと、あと日本のイベントの中に DTBJ というところがありますけれども、これらが INSDC っていうコンソーシアムを組んでいるので、主にこの3つが、 え、データを集めています。で、例えば、えー、これらはデータを交換し合っているので、DDBJ に登録されたデータも NCBI で検索ができるというふうになっています。で、我々 DBCLS は、この DDBJ と同じ、あの、情報システム研究機構の下の組織でありますので、DDBJ を集めるのがお仕事で、僕らは、えー、それらのデータに対してサーチエンジンを作ったりですとか、チュートリアルムービーを作ったりとかして、データを よりよく使ってもらうっていうことを活動としているわけです。で実際にどのぐらいのデータがあるのかっていうのを、まあ、ここでお示ししてますけれども、えー、例えば遺伝子の デ, データでそこのヌクレオタイドで、えー、44 4 4億4400万ですか、えー、であるとか、ユノムだとだいたい5万9000ぐらいですとか、えー、それから遺伝子数だと、えー、3000万ぐらいとか、 ここに文献がありますけれども、えー、文献だと3200万件。これはあの、アブストラクトだけですね。えっ、ー、と、タイトルとかオーサーの情報とアブストラクトだけ。で、全文読めるやつと670万件ほどを入っています。で、実際シーケンサーの実験だと1300プロジェクトが入っているというような状況になっています。基本的には、あのー、 今の NCBI, EBI, DDBJ の枠組みでデータを集められてるだけですけれども、特に2000年代ぐらいに、えっ、ー、と、まあ、今は懐かしいミレニアムプロジェクトっていうのが立ち上がって、ここで多くのゲノムを読むというようなことがなされました。えっ、ー、と、しかし、まあ、一般的に日本のプロジェクトっていうのは3年3セットとか、5年2セットで終わりますので、だいたい2010年は前にして、お金が切れていって、で、さらにこう5、6年経っていくと、 せっかく取ったデータが入っていたパソコンも壊れて、データごと、こう、手に召されていくというような格好になっているわけですね。で、文科省の方でもそういう事態を重く見て、統合データベースプロジェクトっていうプロジ国のプロジェクトを立ち上げまして、僕らの d b c ですがそれの受け皿として、それを採択する形になって、そういう死に行くデータを英大供養して、 拝めるときに拝めるようにするっていうような活動を、まあ、ここ10年来しているという感じになっております。つまり、まあ、我々はツールとかデータのリサイクル事情みたいなことをやっているとい う, うに、まあ、いつも説明をしていたりするわけです。<笑>でここまでは、あの、僕らの話だったわけですけども、先ほど、あの、生命科学系のデータについて使いやすくするのが僕らのミッションであるっていうふうに言ったわけですけども、それはちょっと誇張がありまして、 えー、というのは、えー、我々のターゲットとするところは、いわゆるバイオインヘマティクスっていうもので、えー、いわゆる DNA データですね、えーと。DNA データを情報として捉えて、えー、成り立ってる学問がバイオインヘマティクスですけども、ということは DNA に立脚した学問の部分っていうところが、えーとまあ、このバイオインマティクスであるところの我々が、えー、カバーするところになっているわけです。そうすると、まあ 分子、細胞、臓器、個体レベルぐらいまであカバーしてるわけですけども、もうちょっと上のレベルの、例えば集団であるとか生態系、まあもちろんその、進化であったりとか、えー、と、<笑>適用、まあ例えば魚類が適用し、えー、と、ある環境に適用していくような研究を、まあ DNA で説明している人いるので、この辺もちょっと多少入ったわけですけども、まあ主にこの個体から小さいレベルっていうのを、まあ我々は相手に、えー、してきたわけです。 で一方で逆にこういう生態系であるとか、えー、と個体感まあ、あるいはその各個体レベルのデータを対象に研究をしている人がいまして、まあ、特に博物館であったりとかにいるわけですねで。それらのデータっていうのも着々と蓄積されていて、でそれらのデータを 対象にして、まあ、成り立っている、その、いわゆるインフォマティクスの部分は、バイオインと、まあ、並び立つ形で、バイオダイバーシティ、インフォマティクス、生物多様性情報学っていうような名前がついています。で、今回、えっと、私たちが目指しているのは、まあ、この二つを融合させて、まあ、より広い、え生命科学系の、まあ、データの、まあ、世界を作っていこうというようなえ活動をしてきました。 っていうのがこれで、えぇ、ー、まあ、端的にはこのミゼオミックスっていう言葉があって、えー、こう、こういう形で、まあ、ちょっとやらさせていただいてるんですけれども、えー、どういうものかっていうと、まあ、標本情報、ものですね。と、あと、シーケンス情報、まあ、いわゆることっていうんですか、の融合を目指すっていうような、あことになっています。まあ、端的には、えっ、ー、と、一つの例ですけども、博物館標本をシーケンシングすることで、えー、新たな分野を開くというような、あ まあ、具体ではちょっとこの後述べますけれども、えーまあ、このロイス ES ジョイントの枠組みの中で、えー、研究会を開かせてもらったりですとか、えー、あとは実際にちょっと博物館データ、博物館標本をちょっと試験シングしようということもこ最近やっています。まあ、ここになんかちょっと偉そうに研究会って書いてますけれども、えー、別にその 資金とした組織があるわけではなくて、まあ、ここにある、ま、私の他に東海大松村さんとか、えー、七瀬武藤さん、えー、東大の小寺さん、あとちょっと面白いのが、この、国立科学博物館の細谷さん、リモさんあたりも混ぜて、で、まあ、あの、学会でみんなが集ったときに、ちょっとお、それにくっつけて勉強会をするとか、ま、あとはね、ネットを、警備でちょっと、お 情報交換をするというようなことをやっていたわけですけれども、まあ、今回、このイロース・ディース・ジョイントの補助のおかげで、まあ、例えば地方から面白いネタを持っている人などを呼んで、実際にそのセミナーをしてもらうというようなことができたということになっています。でこの水ジミックス研究、どんなのがあるかというと、まあ、ここにちょっと3つぐらい。 てますけれどもええー、と、まず、この一番上が、えー、汚れ粉肌っていう、まあこういう海藻が あ, あるわけですけれども、まあある人はこの太平洋側だったかな。で、こういう海藻 を, を採集したわけです。で、えー、実際にどんな種類かっていうのを確認したんだけど、どうも合うのがなくて、えー、でもなんか博物館の標本を見ると、もうすでに絶滅したと思われていた。あしかも日本海側で、えー 海でいう反対側のところに生息していた、この汚れ粉肌っていうのにまあ似てると。で、実際にそれを確認するために博物館標本を NGS、まあ、実際でシーケンサーかけて DNA 配列を読ん で, で、プラス確か、えっ、ー、と、この場合だったらこの標本からさらに培養して実際の個体まで復元させて えー、比較検と申してる、してたような気がするんですけれども、そういう形で、まあ、博物館の標本と比較をすることで、実際にその採集した、まあ、サンプルが、この絶滅したと思われていた汚れ粉肌であるっていうようなことをお証明したっていうのは論文になっています。で2番目は、えっ、ー、と、カワウソですけれども、えっ、ー、と、確か四国のおカワウソの標本があって、えー、まあ、えっ、ー、と、中国の方には、あ、まだ、 カワウソが生きているわけですけども、日本は一応絶滅したと言われていて、で、えー、日本のカワウソを、まあ、実際資源差で、えー、例年配列を読んだところ、あと、えー、それで中国とのおカワウソと比較をしたところお、まあその遺伝的な近さというものがあ出てくるわけですけれども、えー、<笑>一応その日本固有州か、まあ、もしくは州ぐらいの 離れているっていうことが、まあ、シーケンスをすることで分かってというのが論文になっています。で、3番目が、いわゆる縄文人ゲノムで、ええー、まあ、この場合、福島から見つかったものですけれども、ええー、<笑>こういう、まあ、縄文人は、割と比較的新しいかもしれないですけど、ええー、まあ、いわゆる現人であったりとか、まあ、そうい う, う、まあちょっと古い年代の人間っていうのは、まあ、人っていうのは、 まあ今生きている人とは当然、えーこ、異なるところは多少あるわけで、えー、そういうのを解析することで、まあ、あ進化とかあ、進化というのかな。まあその、えーに、人の集団が移動してきたであるとか、そういうところをまあ解析するっていうような、えー、これもあの、博物館に人骨が収められているので、まあそれをシーケンスしましたっていうような、えー、仕事に、えー、なっているわけです。 じゃあ実際にその生物多様性データっていうのはどういうのがあるのかっていうのをまあちょっといくつかご紹介したいんですけど、まずその生物多様性データで一番大きいデータっていうのは g v i f っていうものになっていて、これはそのオカレンス情報っていうのが入っています。で、オカレンス情報って何かっていうと、えまあ目撃情報ですね。まあ特にその鳥であったりとか、が、えっと、ある場所で、いつどこでどういう人が 何を見たかっていうのが、えー、記録されているようなデータになっています。昆虫みたいに捕まえられるものだったら、あとあ植物だったりすると、まあそれを実際に捕まえて標本になっていたりもします。で、こういうデータが今16億5千万というんですか、えっ、ー、と入って、この GB に入っていて、今ここには長崎アギハっていうアギハチの仲間が、のデータが書 か, 書かれているわけですけれども、この下のところにスライド上がって、年代絞ることで、 え、だん、年を追うごとにだんだんこういう長い、もともとこれ南方系のワーデ派だったんですけど、今、関東でも見られて、そういうのはまあ、年を追うごとに分布が向上してるっていうような解析も、え、可能になっています。で、次がこの文献データベースの BHL、バイオダイバーシティ・ヘリテージ・ライブラリーっていうもので、え、これはあの、今左上にファーブル昆虫期1923年出た、いわゆるフンコロハシのものが、まあ、きちんと、あの、テキストと、え、こういう、 図版もともに見られるようになっていて、これは例えば右下には、あの、欄の<笑>図録ですかね、図、図鑑図版みたいなのが、まあ、スキャンされて公開をされているわけです。で、ここに、まあ、テキストあるわけですけど、ここになんか登場する、まあ、この場合、フンコロガシの昆虫が出てきたら、昆虫の名前が、まあ、この場合はちょっとノットファンダになってますけど、書かれていて、そこから、当該生物種が登場する文献っていうのも吹けるようになっています。 他にもデータベースがいくつかあって、カタログオブライフっていう生物種名のデータベースだったりとか、もしくはそのエンサイクロペディアオブライフっていう各生物の様々な情報が集めたデータベースですね。例えばそのアリアハチョウがみかんを食べるっていうようなデータだったりとか、どこに接続しているとか、あとこういう写真ですね。が集められたというようなデータベースになっています。 でこれら の, あのデータっていうのも、やはりそのスタンダードっていうんですか、えっ、ー、と、標準化仕様っていう動きがあって、えー、それのスキーマにあたるのはこのダービンコアっていうのになっています。でこのダービンコアっていうのはもともとだったらダブリンコアっていういろんなあ世の中のデータを記述するための、えー、標準仕様 の, こ の, あの名前をもじってダービンコアっていうのがあったわけですけれども、 技術的にはそのセマンティックウェブ技術っていうものを使っていまして、まあこの辺りはちょっと後で説明しますけれども、えっと我々 TBC レスではそのいわゆるバイオインフォのデータをこのセマンティックウェブ技術を用いて、バイオインフォのデータの標準化と方向化を行ってますので、まああの生物多様性の方もこういうセマンティックウェブ技術を使っているので、まあ技術的に合わせるのは割と楽であるという感じになっています。で、この標準化のお 様子ってのはこの右下に図で書かれていて、まあ、どういう、まあ、タイトルがこうあって、えーまあ、いろんな枠組みがあるんですけど、えー、まあなんかいろんな、あまあ、例えばどういう著者が、えー、著者の各く、欄はここですよとか、年代を書く。 こういうふうに書きましょうというのは、まあ、こう決められていて、それに従ってもいろいろ書かれているという感じになっていて、で、生物多様性情報だと、まあ、例えばオカレンスだとさっきの GBF だったり、文献だったら BHL とかこの Wikidata ですね。え、研究情報は、社保情報は OKit とか、まあ、その他もろもろとりあえず Wikidata に入れておくと、これあの、セマンティック技術で全部こう、あの、枠組みが決められているので、え、まあ、検索なり、えー、 標準化が自動的になされるというような感じになっています。で、そのセマンティックウェイ技術は何だろうっていうことなんですけれども、えー、ちょっと英語で恐縮ですけど、まあ、簡単に言うと、こういう、あの、今まで表形式でいろいろそのデータが書かれてるわけです。こういうラベルであったりとか、このお、バリューの部分ですね、の標準化を、まあ、 ある程度きっちりさせましょうみたいな感じになっていて、えーまあ、この場合だったら、まあ、例えば俗名、種名で分かれてるわけですけど、まあ、あるものっていうのをまあ一個 URL で、えー、指し示すようにして、でこういうなんか、えー、ラベルとかバリューのところも決めていきましょうっていうようなことを、まあ、このセマンティックウェイジュスで、えー、やっています。 で、まあ、ちょっと、この辺はちょっと時間がないので飛ばしますけれども、えー、具体的にはこの RDF っていうリソースディスクリプションフレームワークっていう風に、えー、技術でなされるわけですけど、もともと先ほどのように表で書かれていた、うん、あの、まあ、僕らも昔はよく表で入れていたし、今でも実際そうだと思うんですけど、えー、そうするとある表の こ, こことここの列を別の表 の,、えー、こ, のこの列と一緒ですよっていうような情報 こうやらななきゃいけないけのでそういうのを簡単にするために、えー、2のまあ2つの列を二項関係として取って、えー、その二項関係でデータを記録していくというような感じになっています。でまあ、具体的にはこういうキーアげハが、まあ、このフェンネルを食べるっていうような、えー、集語、術語とあとその関係性みたいな感じでまあ書かれていて、ノアノはこういう URL の形で書くから、アゲハ食べる、 フェンネルっていうような感じで、えー、貯めていくという格好になっているわけですね。で、えー、中のバリューのところも、えーと、こういうオントロジーっていうのを用語を用いましょうということになっていて、オントロジーっていうのはまあ簡単に言うとこの、まあ、日本語で言うと統制語彙なんですけど、えーまあ、もうちょっと平たく言うとキーワード集で、えー、とただ、ただのキーワード集ではなくて、それが階層構造になっていて、えー、とこの場合だと、まあ、ある、 えっ、ー、と、これはキアリア、キアリアかな。えー、昆虫の中の、お臨死目、蝶目の中のアリハ蝶科のパピリオ族のおキアリアっていうような感じで、まあ、えー、物事の用語が決まっていて、それは全部階層構造で、えー、管理されているっていうのがオントロジーになっていて、それもやはり URL で示せて、えー、先ほどの RDF の形で、えー、書けますねっていうような感じの管理をしているわけです。 今実際にその統合、あ, あ、ごめんなさい、えっと、標準の仕様のところがですね、えっと、ダービンコアっていうふうなもので決められていて、で、えっと、この場合だったら、えっと、いついつだったりとか、え、この辺が場所ですけれども、それのいわゆる表でいうところのラベルに当たるところがこう決められていて、で、この中にいろいろデータを埋めていくということが決められています。 え、いつ、どこで、どういう人が、どういうのを見つけて、で、その生物の状態がどうであるのかっていうのを、ま、キーワードで、え、決めるれるという格好です。で、えっ、ー、と、我々がやろうとしているのは、その DNA データとこういう生物多様性のデータを、ま、くっつけるということで、その端的な例が DNA バーコーディングっていう例になります。で、これは、えっ、ー、と、ある生物の見たことナリアのある領域だったりとかを、ま、シーケンスすることで、 その生物の正体ですね。ユニークなところを取ってきて、見かけ上よく似ていても、その DNA で生物を判別するための、いわゆるバーコードの部分をデータベース化しようというところですけれども、データがですね、NCBI の Genmark というところと、あと DNA バーコーディングのデータであるとこの Bold というところに両方入って、 えー、いることになっています。で、えっ、ー、と、ジェンバンクの中でその生物対応性技術がどうなっているのかっていうのをちょっと抜き出してみると、えっ、ー、と、まあ、バーコードの配列の中にちゃんと、えー、スペスミンバウチャーとして標本の ID であるとか、えー、ボールドの ID もこう書かれています。えー、なんですけど、なかなか実際そのボールドとジェンバンクをガッチャンコさせるのは難しくて、えー、 これは、あの、一番複雑な例なんですけど、えっと、ボールドとジェンバンクと両方登録してるっていうのがあって、っていうのは、えっと、標本情報をいろいろ書こうとするとボールドに入れなきゃいけなくて、配列の情報をいろいろ書こうとするとジェンバンクに入れないといけないっていうので、まあ、両方、あの、登録してる場合なんですけど、えっと、ボールドは一応そのジェンバンからデータ取り組みをしてるので、えまあ、それらが一緒であるっていうふうに見なせ えっ、ー、と、この場合はダブルで登録された上にジェンマンクからさらにボードに取り込まれているので、データが3つあって3つを一緒にしなきゃいけないっていうような難しい例になっています。でデータベースごとにいろいろ書き方が違うので、えー、それらもこう、統合しなきゃいけないし、別の ID も振られていて、ちょっとなかなか難しいっていうような例をここでえ挙げているわけですけども、えっ、ー、と<笑>、 で実際そのチェーン番号中の生物多様性のデータと結びつくのがどうなっているのかっていうのを見たのがこれで、えっ、ー、と、昆虫の DNA 配列がだいたい350、60万件かな、入ってるんですけど、えっ、ー、と、その7割ぐらいが遺伝子 ID がくっついていて、しかも半分ぐらいがバーコードだっていうことが、まあ、今回、えー、調べて、えー、分かりました。で、さ、え、ら、ー、にこ、えっ、ー、と、こういう DNA バーコーディング、最近魚で、えっ、ー、と、環境 DNA とか EDNA とか言いますけど、 えー、よくやられていて、で、その魚で同じようなことをやってみたんですけど、えー、まず、まあ、ボールのところに27万件ぐらいデータがあるうちの半分ぐらいは、まあ、ジェンバークに登録されたのを取り込んでましたと。で、えー、じゃあ実際にどのくらいの種数が同定、えー、できるのかっていうのを調べたのは、まあ、この辺になっていて、えっ、ー、と、NCBI タキソノミっていう生物のデータベースがあって、えー、だいたい4万件ぐらいとか、えっ、ー、とー、これは、 なんとか属で週まで分かりませんっていうのは入っているので、ちょっと週まで分かっているので見るとだいたい2万1000件ぐらいあるうちの、えー、ボールドを見ると1万5000件ぐらいあると。で、そのままベン図にするとこんな感じで、えっ、ー、と、これで言いたいのが、えー、この界隈、その特に分子生物学の人はジェンマークをよりどころにしちゃうんですけど、ジェンマークだけではダメで、えっ、ー、と、ボールドに、ジェンマークに入っているのと同じぐらいの、まあ、 手数のデータがあるので、ちゃんとボールドも見ないとダメですよっていうところは、まあ、この辺に、えー、書かれているわけですけれども。で、えー、さらに、あの、自分らでちょっと博物館標本をシーケンスするっていうのもやっていて、今、まあ、これあるキノコの例なんですけど、これ、あの、世界で最も一般的なキノコの一つで、東南アジアでは食用にもなってるんですけど、えー、実はなんか呼吸器疾患の原因にもなってるんだけど、もうその原因がよくわからない。えー、っと、で、 世界中にあるんだけど、その多様性がいろいろ高くて、えー、同じのが、こう、世界中に一様に分布してるわけじゃなくて、なんか地域差があるんじゃないかみたいなところがあって、そういうのをちょっと試してみようっていうことで、えー、自分でやがて採取した株であるとか、えぇ、科学の標本とか、あとその、臨床株っていうんですか、え患者から取ったものをシーケンスして、え比較をしようというふうにしています。で、えー、これは、まあ、あの<笑>、 ロイスディースジョイントの方で、えー、いろいろ、まあ、申請をしたところですね、えー、金流のアッセンブル難しいんじゃないかっていうふうなコメントもついたんですけど、えー、実は、えー、その辺は割とクリアしてて、えー、かなり順調に進んでるんですけど、まあ、このご時世なのでなかなかそのサンプリングであったりとか、えー、あたりがちょっと難しいっていうのと、 あと、その、なんか、菌類には糖が多くて、なかなか DNA の抽出が難しいっていう、ちょっと別のところで、え、難航しているという感じになっています。ということで、まあ、今回いろいろ、あの、ユゼオミックスというか、その、生物多様性データと、あとその、バイオイン表のデータの融合についてお話をしたんですけど、まあ、せっかくなので、DS 全体の回ですので、ちょっと他のデータあ、他のセンターとの関わりを自分なりにちょっと考えてみたんですけど、時間ないので、 この一番左のだけ、えー、見ますですね。この人文学オープンデータのセンターがあるわけですけど、えー、ここだとあの、昔の日本 の, あの巻物みたいな感じの崩し字認識っていうのを、まあ、AI 技術とかを使ってやってるわけですけれども、まあ、これを使ってですね、例えば標本のラベルを手書きとかのがあるので、えー、読み取ってもらうと非常に楽だし、あとこう下に、あの、これみな方熊楠の金類図布っていう、 のがあって、まあ、昨日この絵とともにいろんな文えっ、ー、と、コメントが書かれてたわけですけれども、まあ、こういうのが、えー、データ化されると非常に便利だったりするので、まあ、なんかこんな感じで、えー、この生物多様性の方のデータも、今のこのデータサイエンスの一つの分野になっていけたらいいかなということで、まあ、今回のご紹介とさせていただきました。 私の発表以上になります。ありがとうございました。